<笑>えー、毎日ヨーグルトさんから頂きました、はいえー、僕がよく友達とやっていたゲーム、うん、死亡フラグしりりルールは簡単漫画やアニメなどでキャラクターが死ぬ間際に言いそうな死亡フラグを立てる一言でしりとりをするというものです、うん、今まで実際に聞いたことのあるセリフでも少しアレンジしたものでも OK です簡単な例を記載しておくのでぜひ参考にしてみてください、うん「俺この戦争が終わったら結婚するんだ」うん「ダメだ敵の数が多すぎる」 留守にしている間、いい子にしてるのよ、うん。よし、ここは俺に任せて、みんな先に行け。はあ、みたいな。すごい、なるほどね。えー、え、じゃ、これやってみようよ。いいよ多分、花江君の方が上手だと思うけど。ええー、うん。そっか、ええー、じゃあ、あしりとりのり、うん、から。りから。はい。花江君、go。りこ。 誰<笑><笑>ちょっっと待って、ストップです。何名前名前名前。その作品の彼女の多分名前そんなんずるくてそれ全部全部それでいけるじゃん。なんか。<笑>ああいうえを描きくむ全部。リからリリーリーからリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリまリリリリリリリリリリリリリたリリたリリ あーこれは死にますねなななんだよお前俺のこと好きだったのかよだったら俺たちこれで両思いだなはははなははなななななな<笑>ななななななななななながなななななな 待って、が、が、が, が、が、が、が。がめついとこも全部。好きだったよ。ちょっとか、だんだんちょっとわかんなくなってくる ね, <笑>ね。これ本当に死ぬのかな。<笑>これ死ぬのかな、わかんない。舞台が、舞台がわかんないもんね。ねわかんないもんね。あ、はい、あいいでも、ね、ちょ、ちょっとだけ暇つぶしになったそうですね、はい。ありがとうございます。<笑>